こんにちはこんちんなんか昔懐かしいマネキンがあこんんにちは突然すいませんやっぱり再会嬉しい嬉しいですよねもう今も静まり返っとるから<笑>ね早く再会してもらわんとね街が ね, そうですね、うん、やっぱり地元の方がねお客さん多いと思いますが皆さん被災されてる、うん、そういう方がね早く元気になって出てきてもらわんと、うん、私たちももうどうしようもない。 <笑>でも良かったです。なんか笑顔が<笑><笑><笑>あってです ね, ね。ありがとうございます、うん。じゃあお店の PR もお願いします。シニアの店なんで、うん、まああの若い方はどんどん予想に行くでしょうけど、まあ足がちょっと車がないとか、うん、そういう方に、うんえー、来ていただくような店をね心がけていますので、どうぞお願いしときます。<笑><笑>すいません突然ありがとうございました。ありがとうございま やっぱり小学生とかそういうのを対応している体育館シュとかもありますしですね市、はいねね、の牧小学校御、はい、用達し御用達しでございます<笑>地震の時はお店はどんな状況だったんですかうち、ん、はほ割れ物はないけど靴は全部落ちてったんですよね二、うん、回二回在庫行こう上に在庫があるんですね、うん、前のウィンドウ前の大きいウィンドウがですねれあれが割れとったんですよ割れですちょっとねれとったけどバリッと割れとった でシャッターを開 け, 開けられんとですよね、向こうに行っとるもんで、ね、なるほど。そ、う、と、ん、その柱のとこ、こっち側の柱のとこに、ですね、うん、下がもう、コンクリートがこう割れてたんですよね。やっぱり水害の時もうん。も、水害の時だけはですね、あの最初のと、ね、あは水だったけど、うん、今度の場合はですね、泥が入ってきた土のわーっとこれ一面に、だから全部やり直したんですよ。 う ん, ね、うん、だけど、割とですね。まあ、地震だけはもうびっくりするですね。あれいうかも水害より、やっぱりこの地震の方が。あの揺れ方は違うですね、うん。お店は地震後、いつ頃から再開されてたんですか。ええー、と、やっぱり四週間足らずだったかな、うん。やっぱり電気とかが。そう、電気がもう消えてたでしょう。電気がついてからが。 ちょっと開けようかなと思。思って今日はあの、うん、お得意さんというか常連さん。そうですね。<笑>ちょっと差し入れを持ってきていもらいましたあ<笑>、はい。やっぱりこうやってね、お店に来ていただくと。うん、ありがたいですね。嬉しいですよ、ね。こう憩いの場にもなっているこちらのお店ですが、うんうんまあ、これからも、はい。はい、もう頑張っていきます。それしかないもん。うん。やっぱり早くお客さんに。戻っ て, きてすね。戻ってきてほしいけど。今もこういう事態だけですね。うん よっほういうものだけしか買いに来ならないしですねうん、うん、厳しいです何でもすいません本当ありがとうございます、ね、は い, はーい生態屋さんはいはい上はですねあの奥さんの方がしてるあの フ, ェいしフェイシャルサロンでございましてフェイシャルサロン月2回でございますメナード系です<笑>なるほどあどだ赤だ赤でした<笑>よく行かれるんですかそうですね あのいあのここには置いてありますけどもお店ありますけど、うん、あの自宅までも行かれますんで、うん、あなるほど出張もしてくださる電話、はい、番号が3人の019九ーで覚えていただくと1一九ーで覚えていただくとですね、はい、あ青です ね, ですね9時ぐらいまで電話受付されております、うん、なるほどでこちらがですねあそう、はい 熊本県警でございます。あ, ありがとうございます、はい。頑張っておりますね。失礼します。頑張ってください。宮崎県警でございました。お疲れ様です。<笑><笑>えー、こちらが、えー、夜は夜はですね、昭和感というとでレトロなバーでございまして、上の看板を見ていただいてもその昭和の香りプンプンしております。わあ、本当ですね。ピンクレディーに森山というところ。昭和。昭和。カヨン好きにはたまらないお店ですね。はい